それでは高校生向け出前講義として熊本大学の岡島が話させていただきます内容は制御工学に関するものとなっています身の回りには様々な制御システムがあります例えばロボット掃除機は周りの環境を計測しながら掃除を行うものであり 障害物があった時には、その位置を回避しながら動くような動作がなされます。これは一つの計測制御システムとなります。また、エアコンでは温度が指定した値となるような制御がなされます。その他、運転支援システムや農作物の自動収穫、ロボットなどが計測制御システム制御システムと呼ばれるようなものになります。 ここでは部屋の温度制御を例にとって、なぜ計測が必要かということを話したいと思います。制御の目的が部屋の温度を18度の一定に保ちたいと、そういう目的があった場合を考えます。この時、例えば真夏日であれば制御目的を実現するためには、もともとの部屋の温度は18度よりもかなり高くなりますので、冷却するという操作が必要になります。 エアコンからは涼しい風がいくようなそういう形によって18度の温度を保つようなコントロールがなされますその一方で真冬の場合には部屋を温めるという操作が必要になりますさらに部屋の大きさが広いか狭いかによってもエアコンの出力をどう設定するべきかというのは変わってきますすなわちこのように 温度がどうなっているかっていう外界の情報をセンサーによって取得することによってその取得した情報に基づいてエアコンの出力であったりとか温度設定というものをうまく調整することが必要になるそのことからセンサーというのが制御を行う上ですごく重要になってきます一番下の図は部屋の温度特性コントローラー結果である温度目標値という これらから構成されるブロック図というものを表しています部屋の温度の値を見てエアコンの出力を調整するといったその一連の流れのことをフィードバック制御と言います結果と目標の値の差分をさらにコントローラーで演算してそれによって出力を計算するとい う, そ う, いうプロセスを行っています制御における変数は以下のものになりますまず制御対象への入力として操作入力というのは 自由に操作でできるる変数と呼ばれるものですで。一方で外乱というのは制御対象の振る舞いに影響を与える悪い影響を与える、えー、とそういう変数になります例えば窓を開けっぱなしにして涼しい空気が入ってくるとかそういうものが外乱に相当します一方で制御対象の出力としては制御出力というのは望ましい振る舞いを要求される変数であって観測出力というのは測定できる変数です これは例えば温度計での温度の高さが時間的に変化するそういうものを観測したもの等がまあ含まれることになります制御工学では達成すべき目的は2種類あります一つは指定された設定値の維持というデリレューションもう一つは目標信号への追従というトラッキングこの2つですでここにさらに外乱の特性や制御対象の特性 コントローラーはどういうものを作れるか出力はどういうものが観測できるかでリファレンスがどういう特性を持っているかというものが関係してきて制御をうまく調整することになります。これまでの話をまとめると制御工学というのは入力および出力を持つようなシステムでその出力を自由に制御する方法全般を、えー、と考えるような学問分野ということになります。 主にフィードバック制御を対象ににした工学になっていますでこのどういうふうにコントローラーを設計するかとかどんな目的を実現できるかなどをまあ考えて研究をしていくんですが対象は様々にあって制御対象の目的や対象の特性などで適切な手法というのは異なってきます大学では工学系 その中でも情報や電気、電子、機械といった分野では制御工学の授業があります重要な要素技術の一つとして制御工学を学ぶことになります熊本大学におきましては情報電気工学科と機械数理工学科で制御の科目がありますこの動画の中では状態方程式という方程式をベースにした制御の話をしていきたいと思います この講義におけるゴールは2つあります。1つ目のゴールは状態方程式の理解です。状態方程式というのは制御対象の特性を表した方程式であり、制御入力をどんな感じで入れると出力がどんな感じで動くかというそういう関係を表したものです。制御工学では主に時間的な変化というものを重視してますので、 そこの部分をうまく表せる表現の一つが状態方程式になりますで、二つ目のゴールは状態フィードバック制御の理解です制御対象にどういう制御を施すとどういう結果になるかというその関係について大枠を理解していただくというのがここでのゴールになります制御の例を 改めて少し説明しますとロボットを自在に自動で操るまた自動運転をするエアコンの温度を一定に創設するというのが例になります。でこれをもう少し数学的な表現で表しますと時間変化する目標値に追従する走行の経路に追従する目標温度との差をゼロにする。 とということになりますで制御における2大目標というのは先ほどレギュレーションとトラッキングと言いましたがトラッキングというのは目標値に一致させるすなわち目標値との差をゼロにするということですで2番目のレギュレーションですがレギュレーションは外乱の影響を抑制するすなわち外乱が入っても出力はゼロに保つ。 という2つの目標になりますでこれら共通しているのは信号を0にしたいというのが目標の数学的な表現になります。ここで k というのは離散時間的な時刻を表しており xk というのが状態ベクトルと呼ばれるもの。 UK は制御入力 yk は制御出力ですそしてこの式 x の k+1=axk+bukyk=cxk というのが状態方程式を表すものになりますまず上の式ですが x の時刻 k+1 における値がある行列の値かける x の k 現在の x の値 とと入力にによっってて構成されるとそういう式になっていい式なますこの y=cx というのは出力が状態ベクトルの要素に係数をかけたものの値として得られるとそういう式の構成になっていますそして高校数学の範囲における等比数列をここで見てみましょう等比数列では a の n プラス 1=anr と いう形で数列 AN と公比 R というもので式が得られますでこれを変換してやると A の N イコール A0 かける R の N-1 という形で表現されますこれは状態方程式の中での入力の項を除いた式に何か似ているように見えるかと思います ここで等比数列において公比が -1 よりも大きくて1よりも小さい場合にこの a の n というのは0に収束します。これはこの an イコール a0r の n-1 乗という式からもわかるかと思いますで。ここで制御における2大目標について改めておさらいしますと目標値との差を0にする というトラッキング問題と外乱が入っても出力をゼロに保つというレギュレーション問題があってそれぞれゼロに収束させるというのが一つの目標になります。でこの目標が公費がス1から1の間にある時に達成できるというふうに見て取ることができます。等比数列においては公費 R の 値, の値の値方で収束の仕方が異なってきます。 R を 0.95 とした場合にはゆっくり0に収束していきますし R を 0.7 とした場合には急速に0に収束していきますこのような公費の違いというのが制御における性能の違いという部分に対応してきますで先ほどの状態方程式の入力 U を消した部分においてもこのような関係が成り立ちますで ここではスカラーの状態方程式を考えて a の値というのは 0.95 とか 0.9 とか 0.7 を与えますでその結果として x の初期値が与えられるとその x の時刻 k における値がこのような式で与えられますでここの係数が大きいか小さいかによって収束の程度が変わってきます 次に状態量が2個の場合を考えます。例えば自動車の運転において車両の速度と位置を2つ計測してそれに基づいて制御したいようなケースでは状態が2つになります。で状態が2つの場合も先ほどの、えっと、状態が1個の場合と同様に x 1と x 2というのを2つ並べてこのような式を考えることと同等となります。 でこれをさらに状態の数を3個にした場合にはこのように3つの式が並ぶことになります。で行列ベクトル表現と呼ばれる行列とベクトルの積を表す表現にしてやると先ほどの状態が3個の式というのは一番下の式のように x の k プラス1イコール axk とそういうふうな表現に変換することができます。 でここにさらに入力 u の項について考えてやることによって状態方程式が完成します。観測出力、制御出力についても c のベクトルを考えてやることによってこのベクトルと状態ベクトルの積の形で出力を表現することができます。以上のように 本講義におけるゴールの一つ目というのはこれによって達成されました。それでは次にゴールの二つ目について見ていきましょう。状態フィードバック制御です。状態フィードバック制御では、この状態方程式に対して入力 U を状態に係数をかけたものとして与えることによって、所望の応答を実現することになります。 ここでは状態フィードバックの例として状態量 x 係数 ab というこういうスカラーの形を考えます状態 xk プラス1イコール a×xk たす b×uk というそういう式が与えられていてさらに a が 1.1b が1というそういうケースを考えますこれによってもし入力 u を口頭的に0に設定した場合には この方程式において、x は発散していきます。これは先ほどの公比がマイナス1から1に入っていないそういう状況に相当します。で、これに対してさらに u イコール1というふうに一定値を与えた場合ももちろん発散していきます。その一方で入力 uk を -0.2 倍の XK というこの xk というのは状態量ですがそういうふうにしてやると収束します。これが状態フィードバック制御によるシステムの安定化の一例になります。仮にこの k に対して -0.2xk というのを代入してやるとこの式の右辺は 1.1 倍の XK-0.2 マイナス倍の XK となり、全体としては 0.9 倍の XK となります。これは公比が 0.9 ということに相当しますので、状態が0に収束していくことがわかるかと思います。さらに状態方程式において、フィードバック入力 U をいろいろ変えたときに、 状態フィードバックゲイン係数によって収束の速さが変わってきます。具体的には uk=−0.15xk としても収束しますし uk=−0.2xk としても収束します。マイナス0 4 x k としても収束します。ただしこの収束の速さというのはこの係数によって変わってきます。 状態の個数が複数ある場合でも同様の議論が成り立ちますこの時に入力 U イコールマイナス KXK というふうに設定してあるとその結果として X の K プラス1イコールカッコ A マイナス BK カッコとじ XK というそういう形になりますがこの A マイナス BK の性質によって収束の仕方が変化していきます この収束の仕方をうまく設定するようにフィードバック制御の K を設定することになりますフィードバック制御は様々な環境で利用されていますここで一例として倒立進士システムというものについて説明しますセゲもその一種になりますこのシステムではセンサーとして速度センサーやエンコーダー、位置計測センサーなどがあります また電流計測等もその制御のために使われますアクチュエーターとしてはモーターの回転になりますでこういうシステムが与えられた時に倒立した状態で姿勢をキープするのは困難ですが内部でフィードバック制御が施されることによって安定して倒立状態を保ちますここで外部から押されるとかそういうような状況があってもある程度安定性を保つという。 そういういことが実現されますこちらが台車型倒立紳士というものであり台車型倒立紳士では車両にセンサーアクチュエーターが搭載されています倒立状態を保つように台車が安定して計測と制御を行っています以上で講義内容を終わります 制御工学を学ぶには数学知識がすごく重要です。大学で線形代数学や微分積分学微分方程式最適数理などのさまざまな勉強をしますがそのバックグラウンドとなる知識として高校時代中学時代の数学の知識も重要ですので皆さんぜひ頑張って勉強してください。また制御工学に興味を持たれた方は制御工学チャンネルにおいて 様々な YouTube の動画がアップされていますのでこちらをご覧いただければと思います実験動画とかもいろいろあって面白いですのでぜひ見ていただければと思いますまた熊本大学の工学部では魅力的な研究、教育等いろいろやっておりますまた工学部公認サークルが複数あるなど いろいろと楽しい環境ですのでぜひ熊本大学の工学部に来ていただければなと思います。